帰りなさい帰ってきてくれて嬉しいです おはようございます。今日はハローワークの日です。1947年の今日、公共職業安定所が発足したことに、